高町続きまして「銚子大漁節」最後になりますので出演者一同でお送りいたします。 こはここお帰りしてくだない。よ<槍の話><笑> 以上をもちまして、佐古町芸能発表大会を終了いたします。おうご来場の皆さん、本日はありがとうございました。